はははいキャンキャンち、ねはい、はいね、はい、おくじゃあお薬を。 うん。 ね、うんすねはい、うんはい、いきまーす、うん、めっちゃだねーめっちゃおりこさんやんかやんじゃんやイカだね。 うんイカだイカだ自分から来たもんねうんイカだねなんかそんなに嫌じゃなさそうだなまあ初回だからこれで味を覚えちゃうからなかなんかこのパターンを覚えてるってなるがきっそうだなでも そんなにマズくなければさ、うん、嫌な印象じゃないんじゃない、まあうん、まあね、うん、今のはちょっとうまくいったかもしれないよかったねジャンクンハリカーさーん<笑>、はい、<笑>お薬<笑>一回あげることができましたよかったねジャンクンこれ聞くといいねジャンクン薬を飲んで 偉かったね明明明日日日日も明後日も、明後日も、後後間飲み続けるんですよ嫌がって顔を振ったりしないようにね。ね して、てじゃんん、んくよかっったかいね、はい、ポンちゃん。 くんが割と長い時間このカフェの上で寝ています窓際でぬくぬくにしているやつですね薬を飲んだ後、えー、何度かはトイレには行っているんですがもう2時間くらいここにいるかなような気がします少し効いてきたかなそうだといいね はい、じゃんくん少し活動的になってきました。が、えー、夕方、少しなんか肌寒い感じになってくると同時にですね、じゃんくんのトイレの数が少し増え始めています。まだ今日薬1回目だもんね。また明日朝飲みましょう。今日はもうしょうがないかな。 そよいしょこれ落としてましたよはいはいじゃ、うんさあ暖かくしてどうぞどうぞはいどうぞはいどうぞ うん。